もうトラクションがかかんないとにかくだからもうそれ以上出力あってもダメなんですよ、うん、でよく聞かれるのが僕今ステッパーゴンスパーダ乗ってますとでそこから今ノアボクシーに乗り換えようとしてて、まあ、ハイブリッドではもう考えているんだけれどもノアボクシーのハイブリッドってステッパーゴンスパーダの EHV と比べるとどうなんですかって言われるんです、うん、パー的にどうなんですかって、うんまあ、パワー的なところで言ったらもう全然 あのー、倍近く違う、はい、うん。っていうのはやっぱありますよね。うん。同じエンジンで、まあ、2リッ、ステッパーが2リッターで、2リッターのアトキンソンなんですよ。アトキンソンサイクルエンジンに対して、で、ノアボクシーに関しては 1.8 リッター。これダイナミックじゃん。確かね、1.8 リッターだけどダイナミックホースじゃないんですよ。今回のこっちは。うん。だからエンジンそのものの出力ももちろん違うし、ねモーターそのものの大きさももちろんね、あのー、違いますよね。やっぱ。 システム出力ももちろん倍以上倍ぐらい違うしっていうことを考えたときにまあそこを見たときにこう別物なんか別物なのかどうかっていうまあところですよねだから。って見て考えたときに、はいまあ、特に普通に走ってる分にはそんなにだから別物感っていうのはあのステップアゴン乗ってるからっていってなんか別物感を感じるかというと、まあ、特にそうでもないですよね。特にななんかかパワーがなくてててだからって言っ言 やっぱり EHV の方がいいよねっていうふうにはあんまり感じないですよね、うん、ここの出だしですよねここがやっぱり違うじゃないですかでまあちょっと動力性能的なところでいったらでも速いですよね加速ありますよね そうですよね。なんかこうちょっとこうねそうですよねリフトしますよね<笑>エンジンの音はそれなりにはするかもしれないですけどうんだからエンジン回り始めると結構なんかこうリニアにこう出力が上がってくるようなそんな感じはちょっとあるかもしれないですよね先日でも一緒にラブホーの E4 の 乗っていただきましたけどやっぱりパワー感の違いって助手席で乗ってみるとやっぱあります結構<笑>あります<笑>ありますね<笑>そうですよね<笑>結構エコまでのところはいいんですけどこうエコから今度吹き上がって今度こうパワーモードに入った時にやっぱりちょっとエンジンがあの、まあ、よく回ってるなっていうエンジンを回して あの発電させてるっていう、発電させて、モーターに力を与えてるっていう感じっていうのは、まあ、正直ちょっとあるところかもしれないですよね、そこはね。でも不思議と、やっぱり最初の出だしがものすごく、ぐってこう、かかる、かかるというか、あの、出力のその立ち上がりがかなり敏感になってるんで、重さっていうのはなんかこう感じにくいっていうのがあるかもしれないですけどね、うん、やっぱりそこは。 ここの辺も多分そのチューニングがうまいのかもしれないですよね。エコのちょうど、エコに入るぐらいのところでだいぶ速度が少し乗ってきて、で速度が乗ったところでエンジンの、エンジンが始動して、吹け上がって、出力をこう充填するっていう感じだから、まあそこがうまく、制御として成り立ってるのかもしれないですよね、その重さに対して。 自体もこうま、エンジン回した時になんか特別なんかこ う, うるさいなっていうなんかこうクランク系 の, あのなんか低周波がこう乗ってるなっていうような昔の車だと結構こうあれなんですよエンジン回すと、はい、あのうなり音っていうのがするんですよね、はい、なんかこう上の音じゃなくてなんか下からの音低音みたいな感じ、はい、うーっていうこう でそれが結構こう耳に入ってきて車酔いするっていう車が結構多かったんですよ割とうん、まあ、その辺が今これに関しては全然ないですよねやっぱりガソリンもそうでしたけどこれ今パワーモードですよねパワーモードでスタートした時にちょっとすいませんねあああのー、あれですよねホイールスピンはしませんねやっぱね、はい 今トラクションコントロールかかったかもしんないですけど、ちょっとかかりましたよね、微妙にね。でも、なんか肉の割には結構加速は、なんか満足でき る, はできるかもしんないですよね。そうですね。もうちょっとこう雪道をスポーツに、スポーティーに走りてよっていう の, 言うのを僕もちょっとイメージしてて、 なんか E4 の方が良かったかな、ちょっと惜しかったなって思ったんですけどはいはいはい<笑><笑> E4 だと結構こう、<笑>あの、なんていうんですかね、まあ全後輪、はい、えー、こうトルク配分っていうのを任意でこう設定できるようになるんで、はいはいはい、なんかこう FR みたいなこう走りにできるんですよね、はいはい、でどうしても FF になっちゃうとやっぱりフロントでこう引っ張っていくだけになっちゃうんでリアの制御ってもう今こうサイドブレーキもついてないじゃないですか、はい、だから何もできないんですよそう でも電ジブレーキでもサイドサイド引けるんですけどね、はいはい、こうあの連続的にこういうふうに引いとけばピューってこういくんですけど、まあ、これちょっとあのタイミングが難しいんですよ難しいです、ね、サイドブレーキ引くタイミングが調整もなんかね勝手に調整してくれるようになっちゃうんで まあ、でも僕もちょっと心配してたんですけど、あなんかちょっと140馬力で鈍い、鈍いのかなーなんて、あのー、ここまでちょっとまあ一緒に飲ませていただいて、ちょっと踏ませていただいたことってのはあんまなかったんで、はいまあ、だいぶ慣れてきたところで<笑><笑>踏ませていただいてるんですけど、<笑>まあでも、全然、なんかステップアゴンから乗り換えたとしても、全然なんか不満のないあのパワーユニットになってるのかなっていうのが、なんか今回確認できたようなちょっと気がするんで、 まあ一般道全然これでまず十分かなって感じがしますね、はい。一般道は全くないんだろう。その遜色っていうか、ないっす、本当に。うん。もうこのぐらいで走ってれば普通にエコの状態で走れるし、はい、普段このぐらいで走ることの方が、平均車速としてはだいたい20キロとか30キロになってくるんで、<笑>全然 EV で走ってる時間も長いと思いますし、 でバッテリーの容量、そうですね、あとだからその、過去の動画の中で、ラブ4のハイブリッドも使用してて、はい、ラブ4のハイブリッドは、あのラブ4の PHEV のリアモーターと同じモーターが付いてて、フロントだけがちょっとエンジンが違うんですよね。あ、エンジン同じか。同じなんだけども、バッテリーの、えー、と容量そのものが違うんですよ。出力が違うんですよ、全然。うん、だけど、ノアボクシーとラブ4のハイブリッドは、だいたい バッテリーの容量が同じぐらいなんですよじゃステッパーゴンと比べるとステッパーゴンよりもノアボクシーの方が少しバッテリーの容量は実は小さいんですよ。バッテリー容量自体は。で出力はあのメーカーはあんまりなかなかね公表してないんですね実はね。バッテリーの出力が結構重要なんですよ実は。モーターの出力ではないんですよ。バッテリーの出力なんですよ。 よくあのミニ四駆とか、ラジコンとかやられると分かるんですけど、はいはい、えっ、ー、と、電池を並列つなぎでしたときにモーター回すのと直列で回すのって出力違いますよね。そうですよね。全然違いますね。それと同じで、あの、モーターじゃないんですよ。バッテリーそのものの出力がどのくらいあるのかっていう話が重要で、それによって、モーターの出力って決まってくるから、えー、もう一周できそうですかね。ちょっとこう回ってこういきますね。 あでも十分ですね本当に本当に十分でやっぱりあの写真性能がすごく高くてこう何カーブしてる状態でアクセルをベタッと踏んでる状態であっても全然車が空転しないなんかこうよれちゃってどっちかのタイヤだけでこう支えて車を前に押し出してるっていう感じが全然ないですよね 出力そのものが結構やっぱり、あの大きく効いてくるっていうのがあるんで、うん、そうすると、だから、ステップアーの場合だと、あのー、あれ、だった、フル、あのフルカーバッテリーなんですよ。フルカーバッテリーで、で、まあ、トヨタもそうですけど、あのトヨタも今回、あれじゃないですか、リチウムイオンバッテリー変えましたよね。水素、水, 水素バッ、水素でしたっけあ、水素じゃねえや。何でしたっけリチウムじゃねえや。 えっ、ー、と、の、えっ、ー、とね、アクアとかと同じ方式のバッテリーだったと思うんですけど、ちょっとドアセルしちゃったんですけど、そう。で、ステッパーが元々リチウムイオンバッテリーだったんですよ。元々、フルカーバッテリーを使ってリチウムイオンで、だったんで、リチウムの方が、やっぱり出力的には、やっぱり有利なんですよね。ええー、それを出すという意味においては、有利みたいなんですよ。うん。で、今回これまた新しくリチウムに変えてきたんで、はい で出力は、だから、まあ、全然前の先代のボクシーよりも上がってるはずなんですよね。出力自体そのものが。<笑>まあ、だから、あれですよね。やっぱりハイブリッド乗ってる方がやっぱ楽しいかもしれないですよね。いろん な, いろんな意味でこう感じ取れる部分があるので。はい、でステッパー号に関しては EV モードも今回なくなっちゃったんですよ。 これそうなん で, すか、ね、でかかりますよ使わないから<笑><笑>使わないんですよあのやっぱりバッテリーそのもの の, あの容量がやっぱり少ないん で,、うん、でどうしてもあの EV 単独で走ってる時間っていうのがほとんどないわけですよねーでラ ブ, のハイブリラブ4の PHEV でも 95kg、うんうん、だから普通のハイブリッド普通のハイブリッドだとやっぱりモーター の, あのバッテリーそのものの 容量がもう、ほとんどないから、うん、EV で走ったとしても、一瞬なんですよね、やっぱ。でも EV があった方が効率がいいよっていう人もやっぱいるんですよ、中には。うん、ハイブリッドであってもね。えー、で、日産のセレナはどうかというと、日産のセレナは、あの、チャージ機能というのがハイブリッドでついてるんですよ。普通は P e v にはつく機能なんだけど、ハイブリッドでついてるんですよ。セレナは。 だから EV で走行するっていうことまず、あ、サイレントモードってやつですねっていうのがあのついてるんですよね。まあ、なんかトヨタとホンダ基本的に方向性と同じでやっぱり EV モードつけててっていうのがあってでドライブモードもまあ今回のステッパーに関しては、えー、とスポーツモードはついてないかもしれないですね多分確か。今のや つ, ついてますけど こ れ, がそうですね、これがだからその D, D レンジと S レンジ の, その使い分けになると思うんですよね、えー、でこれは3つになってるのでエコと標準とパワーなんで、まあ、これでだから少しこうモーターの出力の立ち上がりっていうのを少し変えられるだからボタンで変えるか単純にゲートで変えるかの違いなんですよね、えー、でこれはさらにだから B モードっていうのがついてて回生ブレーキをさらに強めるっていうこともできると ただピークのパワーそのものは変えられないんですよね。はい、やっぱ、えー、ピークのパワーはこの一番パワーモード高いところでしか選べない。 やっぱりこう坂道になっちゃうと基本的には、うん、標準モードだってもやっぱりエコはず確実に振り切れます ね, ね<笑>そうです ね, ねだからそういう意味ではあれかもしれないなセッパーゴンは割とこのぐらい の, あの坂道でも EV で走るんですよ、うん、まあそこはだからやっぱ出力の違いありますよね 100N 違うと全然世界変わりますんで車のクラスが変わるんでだって 2L 200ニュートンで2リッターですよ。はい、ガソリンで言ったら、はい。300ニュートンで3リッターだから。100ニュートン変わるってことは、もうく、車のクラスが変わるんです。う そ, ううすね、<笑>そのぐらい違うんで。はい、うん。そういう意味では、やっぱり、ステップーゴよりもその、ハイブリッドシステムよりは、ちょっと少し、はい、まあ、半分とは言わないですよ。あの、ワンランクを下がってるとは言わないけど、やっぱり、その、なんていうのかな。まあ、3リッターと2リッターの間ぐらいのイメージ。 2.5 リッター的な感じなのかなっていう。ステッパーは3リッターだったら、こっちはまあ 2.5 リッターとか、うん。そんな感じなのかなって気がちょっとしますよね。うん、やっぱりパ、モーターのパワーがないからすぐにこう、そう、パワーモードに吹き上がってくる。うん。この辺がやっぱそうですよね。やっぱ e HEV とのその違い。うん。うん。やっぱ坂道にちょっと弱いなっていうのはわかりました、ちょっと。ははは。 ある程度高速巡航しちゃうともう全然 EV モードで走るヒントっていうのがもうすごい高くなるとは思うんで最初ですよね最初のだから出だしのところですよね出だしと、えー、ある程度少しこうゆっくりと巡航してるその状況だとあとまあ坂道が今度差し掛かってきちゃうとちょっとあのエンジンの稼働する時間っていうのが伸びちゃうかもしれないですよね。 だ, りばっかだっうです、ねえー、だから多分その今燃費テストとかってよく他のチャンネルの動画でやられてたりする人いますけど1 0 0 0キロ超えるか超えないかって言ってるんですよ、はい、でもねステップーゴの場合だとね1 0 0 0キロ普通に超えるんですよね超えるんですよ超える超えるでセレナーイーパーも超えるんですよ1 1 0 0キロぐらいまできますよワンタンク だからセレナとかやっぱステッパーゴン乗ってるユーザーからするとちょっとやっぱり、うん、実燃費としてはまあ WLTC で2 2キロ出てるんですけど、はい、2 2キロ出てるんだったら普通に1 0 0 0いくんじゃねえかなって思うんですけどね、はいうん、ステッパー号 WLTC でリッター20なんで、ね、で, もでもワンタンク54リッタータンクで1 0 0 0いくんですよその時期によりますけどね、はい、今みたいに今日みたいにちょっとエアコンつけてるような暑いような時期だとちょっとやっぱりエンジンが稼働してたり 冬場なんかですと、あとはもう、普通にエンジンが高速道路に乗ってても、あのエンジンかかるんで、だから燃費がどうしても悪くなるんですけど、なんか EV 単独で走ってる時期、走る時 期, が時期だったら、1000キロ超えるっていうことが、まあ普通にステッパワゴンとかはセレナとかはあるんですけど、うん、で今回のマボクシーはどうかですよね、そこはね。うん ただ得意不得意っていうのが多分あるのかなってちょっと今回思いましたちょっと少し、うん、得意な道不得意な道、はいはいはい、やっぱり排気量がちっちゃいなって思うところ、はいうん、やっぱり上り坂になってくるとちょっとこう排気量的にはモーターもそうだし大きさもそうだしエンジンの出力エンジンの排気量もそうだけどちょっとこう排気量が 低, 低いなって思わせるところがやっぱりエコよりもちょっと振り切っちゃうっていうところであったかなっていう気がね少ししたかなって思いますねはい まあ、あ明日は、あのー、埼玉トヨタさんの方で、えっ、ー、と、イ、は、ー、い e、パワーの、イ、ね、ー、e、パーでね、あの、EH、えっ、ー、と、<笑> E4 の試乗をちょっとしたいと思いますんで、<笑>まあ、あちょっとその違いも含めてご紹介をしていきたいなと思っております。